さて、本日は C 言語の構造体機能。構造体ないしレコードとは、複数のフィールドが集まったデータ構造が、まあ、構造体レコードかなで、その複数のデータという点では配列に似てるけども、配列が同じ色のデータが並んでいるそして何番目でアクセスする。それに対して構造体は、うん、様々な色のデータが、まあ、違う方でもあってそれが並んでいて、 そのために何番目じゃなくて名前でアクセスしこれは Ruby のところでやりましたね。で、C ではですね、一つのプログラムで様々な構造体型を扱うために、どの構造体かを区別するタグという名前を使うというのが C の書き方です。具体的には構造体は必ずストラクャが始まってタグ名が含まれる、ここまでは構造体型なんです。 でどういうフィールドがあるかは、このグニャとニャの間にフィールド定義を複数書いて、最後、セミカルこれによって構造体の形が定義されます。で、実際にこの構造体の変数を使うときには、トラッとタグ名の後に変数名を入れます。なお、直期として、この構造体の各フィールドの値を並べて書くということもできます。 構造とは複数のフィールドがあるので、このぐにゃとにゃぐに囲囲む中に食器の並びを入れるということですね。で、少し簡単な例を見てみましょう。ストラクトパーソンというのは、えー、文字列の名前、整数の年齢、それから、えー、体重と身長はダブル。そうすると、えー、ストラクトパーソン型の形の変数は、 名前と年齢と体重と身長。まあ、100の例んですかそうすると、こういうふうに名前と年齢と体重と身長。で、年齢を変更しましたとか、あるいは、え身長を変更しました と, かと書き換えることもできます。で、今回やるのはですね、トラットから色を表す構造って作ります。 アンサインドチャー RGB。アンサインドチャーというのはね、チャーは8ビットのバイトの型で、それを複合なしにするので、0から255までの値がちょうど入る1バイトの変数になる。それが RGB3 つなん で, でストラットから C3、100、250というと、R と G と B が100と250と。その G を80に書き換えますというと、こう書き換えこういうふうな、 形で使うことができるわけです。うん、それでは、例 ー, ーを見てみましょう。カラー 1.c、まあ。カラー構造の体を扱ってみましょう。まあ、インクルダイドですね。ストラクトカラー、グニャ、アンサインデッチャー、アー、ズビセミクロン、で、ニャグセミクロン。うん、これで、ストラクトカラーを定義しました。で、ショーカラーストラクトカラー C を受け取って、その中を16品、 6桁形式で表示します。16、16桁ですから、プリントオフで、02X、02X、02X のフォーマットで、R と G と B を渡せばいいわけです。じゃあ、2番目の関数ですね。トラックとカラー、ミックスカラーは、カラー C とカラー、C、D を受け取って、その2つをちょうど平均した混ぜた色を作ります。それには、 ストラックトカラーレッドという、まあ、色の構造体を作るんですけども、その R と G と B は、それぞれ C と D の R の平均、えー、C と D の G の平均、えー、C と D の B の平均です。それで、丸ルタ。で、最後に、このレッドを返してあります。では、メインの方ですけども、ホワイトは3つ RGB とも200個これは真っ白ですね。C1 は RGB ガード。 1100、120。そしてこれを表示します。それから、ね、ホワイトと C1 を平均して混ぜた3つからの結果も表示します。それでは終わりです。では実際に打ってください。ここに打ったものがありますけれども、これを動かしてもらいます。 そうすると、えー、06478と 84B1BB ですけども、これを見てもどんな色か分かりませんね。えー、そこで、授業サイトには、えー、これらを、これ打ち込むと色が分かる。06478、うん、と、この黒い色ですね。じゃあ、こっちを見る。8 b 1 b b 確かにこれより同じような色なんだけど薄い色。だからこれと真っ白の平均を取るとこんな色になるというふうに確認することができます。さていろいろな色を試したいときに今のように初期値として色をこう設定するんだとたまたまに試した分にコンパーサーになるので リードカラーというのはこの日リードカラーは R と G と B に0から255の数値を受け取って、これを入れたストラクトカラーを作ってリタこれを使えば、いろんな色を入力することも簡単です。